皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。5月20日、全職業がレベル118でカンストしたので、真相の迷宮は、暴客の音量を倒して、ゴールド稼ぎの段階に入ってます。でも、この暴客の音量は、ヒットポイントも高く、仲間を呼んできたりするので、毎回長期戦の激闘になるのが悩みのためでした。 そこで、もしかしたら、探検魔法使いなら簡単に倒せるんじゃないかというひらめきを得たので、探検魔法使いで挑戦してみました。その結果、予想をはるかに超える大激闘になってしまいました。討伐タイムは3分29秒でした。これはありえませんね。探検魔法使いなら簡単に倒せるというひらめきは、完全に机上の空論でした。これはおすすめできません。 というわけで、素直に魔剣士で倒すのが一番おすすめです。これなら適当にやっているだけで簡単に倒せます。討伐タイムもたったの1分半です。道中の敵も魔剣士なら余裕で倒せますし、魔剣士以外を選ぶ意味がないくらいですね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。